運命線の説明ですここでは西洋手相を主として鑑定をする方法を説明し補足として東洋手相の内容を付け加えてまとめています手首から中指に向かい上っていく線が運命線です運命線はその人の運命の危機凶成功と失敗人生の浮き沈みを未来予測する線として扱われています運命線は手の形の専門知識がないと 鑑定でできない線でもあります手の形を見るには手の甲を見て判断するのが分かりやすいでしょう。ここでは簡単に4種類に限定し説明をしています。土の形。四角に近く指も短いのが特徴。比較的肉は肥えています。農業、肉体労働に向いていると扱われている手です。木の形。 楕円形に近く、指もやや長く、均一的です。現代日本人、ほとんどの人がこの手の形にはまります。平均的な形とされています。水の形、木の形をもう少し細く長くした手の形で、優しくきれいな形です。女性に多く見られる形です。金の形、水の形をより洗練させた形です。 肌も透き通り、高貴な形であります。女性特有な手ですが、数少ない手でもあります。最近は男性も稀に見られるようになっています。土と木を区別するには、指の長さで判断してください。水と金は爪の形で判断してください。マニキュアや飾りに惑わされないようにしましょう。土の形や木の形など、外交的で快活な手の持ち主には、 この線はない人が大勢おり、はっきり見える線の持ち主は少ないのが通常です。木に近い学級型、芸術型にはよく見られます。水や金と呼ばれる感受性が強く神経質な手の形の持ち主は、明瞭なはっきりとした線が多く観察されています。社会生活において、精神的な努力を必要とする状況に置かれていることが多いために刻まれていると見られています。運命線の種類。 明瞭な基本線周りの期待に応えようとよく努力をする人であり物質的精神的に良い環境に置かれています大いに成功すると判断します水と金太陽線を伴っていることが成功の条件になります太陽線がなく運命線だけという人はあまりにも繊細で進んで人の輪に入れない人と判断します 他人の助けがないと孤独的で、運命に流され、不幸にはまり込んでいくと見ます。どちらも中指まで達すると、天下取り運を持っていると判断します。土や木の人で、太陽線があるのは幸運持ち主です。月岡からの線どの形の持ち主も、他人の援助で成功すると見ますが、他人との考え方や意識の違いを理解できないために、 右曲折の人生を歩みがちです鍵のような形があると勘違いが妬みや恨みの感情を引き起こし将来孤独そうになります感情線とつながる線水や金の形では幸運の層と判断します特に異性の援助で成功やと導かれます木や土は家族の援助で助けられるとみています 平原から起きる線木や土はこの年齢まではいくら努力しても報われない苦労の時代を送ります。線が現れた年齢から今までの努力が実り成功の道を歩んでいくと見ます。水や金は親の援護で守られる時期であり、線が起きる時期から自分の主張が認められ自立成功の道へと進んでいくと見ます。線線線から起きる線この線は どの手の形も太陽線があるのが条件です知識や知恵を駆使した発明や工夫により成功に向かうと見ています太陽線がないと不確かな成功に終わってしまいます金星から起きる線木や水は恋が実らないダサンで結婚を決めてしまい悶々とした人生に動いていくと見ます水や金は浮気問題が将来起きると判断します 金星かかららら発しさらに親指下から発する線と交わるこれはロマンチックな思想性がありその世界を追求していく傾向があります水や金においてはある程度の成功が見込まれますが土や木では空りのとろーな妄想で終わってしまう傾向がありますどちらの手においても世界観を共有できる仲間かパートナーの力が重要となります、はい、簡単開運術私たちの正義や悪の思想概念 欲望健康を含め生きていく全般において全てが目から意識の中に入り培われていきます中指の付け根に現れる分かれ線は目の健康が悪いことを表しますしかしなぜか目のツボは隣の薬指の付け根にあるのですそのツボをマッサージしましょう重要なことは単に目の疲れを癒す目的ではなく見るという感性を高める目的で行うということですツボマッサージは デイ波動を高めるという効果があります目の健康法という概念は捨ててください世間で成功を収めた人たちの逸話話で日頃目にしている何気ないものがその時は違って見えひらめきにつながった発見やアイデアが沸き起こり運命が変わったという話はよく聞くことと思います全てのアイデアや発見は近くの環境変化からスタートしています重要な期間目のツボを簡単にマッサージして 少しでも見るという感覚を鋭くしていきましょう。そして何かを見つける、発見するという経験を積み重ねていきましょう。ある日日常の世界がいきなり真新しい別の世界に見え、運勢が動き出すはずです。